次はビザ申請料金の支払いを済ませて面接の予約をしようはーいちなみにビザ申請料金の支払いは p a y e a s 対応の ATM を使って支払うかインターネットバンキングまたはクレジットカードを使ってオンライン上で支払うことができるんだのりこちゃんはどうすするるクレジットカードに OK まず手元にパスポート。 DS160 確認ペーージジクレジットカードそれからのりこちゃんの場合は学生ビザの申請だから I20 を用意しよう準備完了まずはアメリカ大使館のウェブサイトから「非移民ビザ」のページにアクセス「ビザの申請方法」のセクションにある「ビザの申請手続きの詳細は」という箇所のリンクをクリックこれはビザを申請するのは初めてですかってこと そうのりこちゃんは初めてのビザ申請だからイエスねちなみに右上にある言語変更をクリックすると表記が日本語になるからねよかったのりこちゃんが申請するビザはなんだっけ非移民ビザだよねそうまずはビザ申請料金支払いのプロセス左の青いメニューから ビザ申請料金を支払うをクリックして支払い方法のオプションや注意事項をよく読んでね申請料金の支払い方法のセクションにあるオンライン予約システムのリンクをクリックして自分のプロファイルを作成してねこれはこの間作った DS160 の申請書とは違うんだよね DS160 とは違うものだよログインする情報は後でまた必要になるからメールアドレスとパスワードを忘れないようにメモしてあか了解 プロファイルが出来上がったら左側のメニュー一番上の「新申請手続き」をクリック初めてビザを申請するのりこちゃんには関係ないけど特定の年齢の申請者や同じビザのタイプを更新する人は条件を満たせば面接を受けずに郵送でビザを申請することができるよ。はいビザの種類、申請場所、ビザカテゴリーを選択して進んでね。ビザカテゴリーはは学生ビザ種類は F1 さあ 次にパスポートの情報「DS160」「確認番号や電話番号などを入力」「郵送先住所は日本の住所を入力してね」「ビザが降りたらこの住所にビザの付いたパスポートが送られるよ」「何か困ったことがあればコールセンターに相談してね」 申請料金の支払いをするにはここをクリックすればいいのねうん私はクレジットカードでの支払いだからこっちカード番号と有効期限を入力して次へ進もうクレジットカードの裏にある3桁のセキュリティコード番号を入力して完了支払いが済むと12桁の受付番号が発行されるんだできたこれは申請料金支払いの証明になるので番号をメモするか印刷しておこうはーい 次は面接の予約ををするククリックもう一度ログインし直さなくてはいけないけどエラーではないから心配しないでダッシュボードにログインできたら左の青いメニュー一番上の「操作を継続する」のボタンをクリックして進もうここで「新申請手続き」「面接予約」「郵送申請」のボタンを押しちゃうと最初から入力しなければならないので注意してねさあ次は面接の予約だよ。 自分の希望する面接日時を選んで面接予約のボタンをクリックして進んでね面接予約完了この面接予約確認書は実際のビザの面接の時に必要な書類だから無くさないように保管しておこうちなみにその場で印刷できなくても後からログインし直して印刷することもできるよはーいトム、ありがとう喜ぶのはまだ早いよ ビザ申請料金のほかに学生ビザの F や交流ビザの J の申請にはセービス費用の支払いも必要なんだアメリカ大使館のウェブサイトのビザサービスのメニューから A to Z 作品を選んで「セービス」の「S」をクリックセービス支払いサイトの隣の外部リンクをクリックして進もうこのウェブサイトも日本語で読めるのこのウェブサイトは英語だだけなんだ でも、i20 の基本情報を入力してクレジットカードで支払いを済ませるだけのシンプルなプロセスだから心配しないで、はいではまずは「フィーペイメント」をクリック正しい情報が記載されている i20 が手元になくてはできませんなどの注意事項を読んだらのりこちゃんの場合学生だからフォーム i20 を選択して「OK」をクリック名前・セービス番号・生年月日を 何月何日、西暦の順に入力して、エンターボタンを押してね次に、氏名、生年月日、セービス番号などは入力この支払い確認書は、ビザ申請の際に必要な書類で、印刷しなくてはいけないこと払い戻しはできません、ということに同意アイ・アクセプトをクリックして、クレジットカードでの支払い画面に進むよ一つ前の画面で入力した住所と、クレジットカードの請求先住所が同じ場合は、ここをチェック シティの入力箇所に市区町村名と都道府県名が自動で一緒に表示されてしまうけどそれではエラーが出てしまうので市区町村名はストリートアドレスの部分に入力し直してサブミットペイメントをクリックしよう最後に「この支払いは返金できません」ということに同意をして支払い完了。 プリントペイメントコンファーメーションをクリックすると支払い済み証明を PDF ファイルとしてダウンロードできるんだ印刷した支払い済み証明書を面接予約確認者と一緒に面接日に持ってきてね今度こそやっと終わった Good job! お疲れ様